はい、じゃあね、私も、えー、前のね、空か。空からのお題がボックスに入ってるので、聞きたいと思います。なんだろうなぁ。えっ今一番欲しい、お金で買えないものはえー、お金で買えないものかーまあでも、お金で買えないものが、実際一番欲しいみたいなとこありますね。実際欲しいものって、お金で買えないことの方が多いっていうのは、ありますよね。 あ、ちょっと誤解され、誤解してほしくないんですけど、そう、誤解を恐れずに言うと、<笑>友達<笑>あの、いや、あの、<笑>誤解するかな。いや、あの、友達一応言うんですけど、な、なんて言うんだろうな。<笑>あの、な<笑>んだろうな。やっぱりこう、仕事柄、こう、休みとかも不定期ですし、直前までわからないじゃないですか、お休みの日とか。だから、 なかなかその予定を立てても、こう、断ることとかも多くて、で、そうなると、じゃあ、もう、ね、いいやっていう、あの、誘わないでこうとか、あとはその、ね、な、なんて言うんだろうな、うーん、自分からもね、当日とかも、なんかこっからまた誘って時間合わせていくんだったら、 じゃあ一人で行っかみたいなことになって、よくやっぱ一人で行動しがちなんですよ。なんですけど、やっぱなんか友達って大事だよなって<笑>、よく思って、だからこう、あのー、ね、お金で買えないもの、まあ無理を言うと、どの時間でも暇してる、<笑>暇してる、えー、私の、えー、そうだな、行きたいときに、 あ、それ、あの、いつも暇してるか、私の行きたいって思った時に、ちょうど、たまたま暇な、えー、同い年ぐらいの、女の子の友達<笑>、が欲しい。かなうーん、かなそうかなじゃあ、それにします。